演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちら業務スーパーで買ったアーモンドバターケッキとちらチョコアンのココラチョコアンのココアとヘーゼルナッツのグラノーラビスケットを食べたいと思いますこれ前に別種類のやつ食べたのにシンプルなやつ なのでその派生種かなさてどっちから行きましょうかねよしこっちから行きましょう何だったんでしょうね、今の指のこの動きはこちらの中身はうわぁああぶねちょっと大リアブヒになるとこだったこんな感じですねこのちょっと入ってるのがグラノーラですようねにおおちょっと固めですね でも美味しそうですではいただきますザクザクッとしたいい音そして甘さも程よいあとは体にも良かったら言うことなしなんだけどそれは都合が良すぎかなはい続きましてはこちらのアーモンドバタークッスリ食べたいと思いますこちらもアーモンドチラチラと見えますねでクッキーゆなのがさっきのビスケットに呼べたおすすめです これ食べやすそうですでね、まあ、さっきのビスケットは食べづらいっい意味じゃないんですよではいただきますの前にちょっとんーどっちのっていうよりもどっちも個性があるから比べられないなこれは中身も含めてね<笑>こちらのチョコとナッツココアとヘーゼルナッツとグラノーラのビスケットはグラノーラが入っている夢なのか こう食べ応えがあって満足感もありましたねで厚めのクッキー生地がザクザクとした食感がとっても美味しかったですチョコレートもココアも程よい甘さでそんな甘ったる気もなくかといって苦すみもしないそうしたちょうどいいバランスが取れていた非常に美味しいクッキーでグラノーラーが入るんで健康にもいいといいいいななんて思いながらの期待としてこちらのース数とさせていただきますそして こちらのアーモンドバタークッキーですが、ね、こちらは薄焼きで食べやすく、枚数も多いので、いろんな人が集まり分け合って食べるのにもいいかなと思ったのですが、ちょっとアーモンドの感じが微妙なライんでしたね、なんかバターの香りがちょっと強すぎて、よーく考え感じないとアーモンドの風味を感じられないから、まあ、ちょっとアーモンドと最初につけていると、ここから考えると残念かなと思いましたので。 そのののもあったたでそちら数とさせていただきますバタークッキーとしては美味しかったですというわけでまた業務スーパーで2種類のスーパーを作ってみましたこういうのがあるから業務スーパー行くのやめられないんですよねなかなか買えない商品がある本当にい い, いいことなのかそれはそれでは「じゃの道はサラリーマンぞ地獄まで最後まで険しいってことかい」